ジジンャンうべです本当の人気動画を撮っていきたいと思いますはいということでね、えー、前回はモーニング娘。として出したアイビッシュ、えー、こちらね初代のバージョンになるんですけれどもそちらの初見リアクションをやらせていただきましたで、えー、今回のね動画についてはですね新収録されたモーニング娘。22バージョンのアイビッシュこちらのね映像の初見リアクションやっていきたいと思いますそれではね早速映像の方を見ていきましょうそれではいってようです ということでねいやーこれちょっとマジ感動しちゃいましたね僕この映像の中でねそれぞれのメンバーのなんか加入当初の時の映像だとかねあとはあのー、まー、あ、ちゃんの卒業の時の映像だとかなんかその今いるメンバーの始まりの時だったり卒業したメンバーももう全部含めて映像の中に入れてくれるこのなんていうかモーニング娘。への愛みたいなのを あの感じましたね。だからこの作り手がすごいね、気持ちを込めて作ったこの MV なんじゃないかなと。なんかそういうところにね、非常にその嬉しい気持ちになりましたし、やっぱりね、あの、それぞれの加入当時のね、エピソードだったりとかも、やっぱりあの、ファンの皆さんからだったり、これ YouTube だとかいろいろね、あの調べて、あの僕も勉強してきたんで、それを踏まえてね、あの、この I wish のさっきの映像を見ると、やっぱりね、これ涙なしにはね、見れないですよ。本当にね、 マジで感動しましまたね例えばねあのカイディちゃんのね、えー、お話もそうですけれどもやっぱりあの加入するまでにね、えー、たくさんその長い間、えー、下積みというかねがあってそこからすごい苦労して入った方なんで思い出すだけでもやっぱり僕もうジーンときちゃいますしあの牧野まリアちゃんですかもねあのやっぱり、えー、もともともっと早くね、えー、入ろうと。 思ってたこのモーニング娘。ではあったと思うんですけれども、あの、オーディションをね、えー、落ちて、えー、研修生になってとかね、なんかその、えー、下積みの期間を経て、えー、12期として入ってるわけですよね。で、やっぱりその間もね、あの大変な苦労があったかと思うんですけれども、逃げずに乗り越えて加入してとか、もうほんと、それぞれのね、メンバーにこのドラマがあると思うんですよ。だから、それもね、感じながら、この MV を見るとね、あのやっぱり、 心がグッときますよねうんこれは感動しましたね本当に。まに、あ、さっきも言ったんですけどちょっと愛を感じましたねでこの衣装とかもねってから前回に見たあの初代の方のね「アイウィッシュ」こちらの時につけてたこの上着となんか同じというかねなんかそこの受け継がれてきてる感じっていうのもねまたあのファンとしては嬉しいですよねやっぱり僕もこの順番としてあの初代のね バージョンを見てからこっち見てよかったなと思いましたねなんかそうするとよりこの MV の深みっていうのをね、えー、味わえるというかこの込められてる愛だったりメッセージとかをねあのビシビシと感じることができるんだなと思いますんでね、えー、今回このモーニング娘。2-2 バージョン、えー、紹介してますけれども、えー、もしね視聴者の皆さんの中で、えー、まだ初代の方を見たことないという方はぜひそっちも見ていただいてそこからねまたこの 2-2、えー、の アイウィッシュを見ていただくと僕みたいにねこの深さを感じることができるんじゃないかなと思いますんでぜひこの気持ちね一緒に共有したいなと思いますねはいであのー、この MV の中でもねそれぞれのメンバーの表情だとかもね本当に素晴らしくてですねやっぱり横山ちゃんとかね誉ちゃんとかメイちゃんとか本当、笑顔が素敵なんですよねこの笑顔を見るだけでこの太陽が輝いてるようなね も感じこのあったかい気持ちになりますしやっぱりこっちもね笑顔になるっていうかねそういう不思議なパワーがあると思うんですよねだからあのいつまでもねその笑顔っていうのをね見ていたいなと思いますし本当あの小田ちゃんとかも歌うまいしりのちゃんもガチ歌うまいっすねはいであの福村瑞希さんのねフェイク入れてつなげてくる感じとかもめちゃくちゃうまくてそういったその歌唱面のテクニックとかもね結構ふんだんに入ってるんで楽曲自体も すごい楽しんで聴けるというかねでメッセージもすごい伝わってきたんで、はい、すごいいいパフォーマンスだなと思いましたでやっぱりねちょっとね推しなんで語らせてもらいますけれどもあの牧野真里亜ちゃんのね色もやっぱ出てましたねビッグマリアやってましたねはい僕もちょっとやっちゃったんですけど、はい、もうマ笑顔が女神すぎて眩しかったですね輝いてましたね推しも最高そしてメンバー全員も最高です うん、やっぱね一つ総じて言えるのはもう人ルですね大好きというわけでここまで動画を見てくださってありがとうございましたいやーちょっとね愛強みに今回語ってしまいましたねいやーでも本当にね感動したんでねもうこれちょっと何回もねこの後見たいなと思いますちょっとカメラ回ってないと余計泣くんだろうなと思うんですけどねはいまあということでね、えー、今回の動画見て、えー、いいねと思った方高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますそしてコメントもね